ととえー、っと、それからですね。あのお店の方にですね。あのこういったクリスタルですね。クリスタルの商品も置いています。1つですね。540円で購入できるんですけれども、これあの自然界からのですね。本当のですね。原石なので、あのー、に偽物ではないです。はい、まあ、こんな感じとかこういう。 形がですね、結構ねこうあるんですよねいろんなあの形がですね、まあまあ、置いてあるんですけれどもあとですね男性用のハンカチですねハンカチあの非常にコンパクトにあの小さくですね小さめに作っていますあの胸にポケットに入れられますしですねあの非常にに小さめにですね あのー、作っております。これが、えー、一つですね、百八円ですね。あのー、ですね。それからですね、母がですね、あの金着袋をですね、あの手縫いで、あの手作りでですね、あのー、作っていただいてですね、これも販売しております。これもえー、えー、といくらでしたっけ、千八十円で。 言ってもってます置いてます。はい、それからまあ女子女性用のハンカチもまあ置いておりますということですね。えー、1個108円でございます。えー、そんな感じでですね、いろいろとですね、まめにですね、少しずつですが、あの絵画の方もですね、あの飾っております、えー、フェルメールとですね、あと、モナ・リザ。 かですね。あと書いていただいたですねあのちょっとお持ちしますねちょっとお持ちください。 えー、と小さめなので、えー、店あのお見せできると思いますのでちおっとお見せしておきますねあこれちょっとタダで書いてもいただいたんですけれどもあのこういうものとかですねあの非常にですねご縁がありましてあの書いていただけたということであのお店の方にですね飾らさせていただいておりますでこれがあのモナ・リザですね はいこれも購入しました4000円で<笑>、はいまあ、あとはヘルメイク の, あの真珠のね首飾りの赤、えー、イヤリングでした少女なんですけれどもあれは大きいのでちょっと持ってきましょうか一応とりあえず。 こちらになりますねルルメールこれがですねあの購入できてしまって、えっと、価格が価格はですね1万5000円で購入いたしましたでですねいきさつがあるんですけれどもそのまあえっと非常に偶然ではないような感じのですねこう出会いとかですね縁がありまして あのそういったこともですね あ, のあって非常にですねこちらに来てよかったなとあの思いましたはいまあそんな感じですとりあえずあのえっ、ー、と定時ですね、えー、こんな感じですということをですね、えー、お伝えしておきますはいまた何かやりましたらコメントの方にでもですねあの書いていただいたりですね電話であの と聞いてみていまあ、お話ししたいっていうのでもいいですのであのぜひぜひですね、あのー、皆さんからのですね、あのー、お待ちしておりますので、はい、ではではよろしくお願いいたします。